もはや遺憾法も避難法も通じるような場面ではないのですが。どうも、政治いろいろの学部です。とうとうロシアがウクライナ侵攻を始めたというのに、日本の最小はどこかのんきなように見えて仕方ありません。 FNN プライムオンラインのニュースを引用します。ロシアがウクライナの軍事施設を攻撃したことについて、岸田首相は国際秩序の根幹を揺るがすものであり、ロシアを強く非難すると述べた。岸田首相は24日、国家安全保障会議を開催した。終了後、岸田首相は記者団に対し、 今回のロシアによる侵攻は力による一方的な現状変更を認めないとの国際秩序の根幹を揺るがすものであり、ロシアを強く非難すると述べた。また、岸田首相は関係省庁に対し、ウクライナ在住の法人の安全確保に努めるよう指示したことも明らかにした。ロシアへの追加の制裁措置については、 国際社会と連携して対応するとノベルにどめた。とのことです。1989年にゴルバチョフ職長とジョージ・ブッシュ大統領との間で米ソ冷戦の終結宣言が出され、1991年にソビエト連邦が消滅してから30年、世界は新たな秩序に向かって急速に そしてダイナミックに動いています。アメリカを中心とした法の秩序を中心に据える勢力と、中ロを中心とした力の信奉者を中心に据える勢力、どちらを主軸にして再編されていくのか、世界はそういう記録に立たされているとみてほぼ間違いないと思います。前者を完全なる前ということはできないかもしれませんが、 それでも、後者に比べれば、はるかにましなことは一目瞭然です。今のウクライナの現状、そして中国に支配されたウイグル・チベットの現状、もし後者が新たな世界秩序となった場合、ウクライナやウイグル・チベットの姿は、明日の日本の姿なのかもしれません。そのような重大な局面に接し、我が 岸田首相のなんとだらしないことか。岸田首相は2月23日、関係者のビザ発給停止や資産凍結、輸出入禁止といった対ロシア制裁を発表しました。この制裁内容は G7 諸国と足並みを揃えたものでしたが、党のウクライナからは弱すぎるという不満も出ていました。ウクライナのクレバ外相は、 岸田首相の発表を受けて、日本がより強固な反応を示し、より強固な行動を取ることを期待していると述べています。クレバ外相は続けて、日本はロシアについてルールに基づく現存の世界秩序を壊すこと、こうした成功の道筋を示すことは許してはならないという、極めて大きな関心を持っているはずだとも述べていますね。 これは、ここでロシアに甘い顔をしたら、次にやられるのは北海道だぞ。なんと言っても、ロシアはすでに北方領土を取っているんだからな、というクレバ外相からの忠告のように思えてしまうのは私だけでしょうか。この日本による弱腰の制裁、実はこれ、ロシアに誤ったメッセージを送ってしまったのではないでしょうか。プーチン大統領が、 ウクライナ全面侵攻を決めた背景にはアメリカバイデン大統領の弱腰があるとみられます。バイデン大統領が発表した対ロシア制裁第一弾はこれまでの勇ましい発言とは裏腹にあまり強いものではありませんでした。さらにバイデン大統領は東欧諸国への米軍部隊の追加派兵を決めた際もこれは 我々の防衛措置だ。ロシアと戦闘するつもりは全くないと述べ、あくまで NATO 加盟国の領土防衛に限るとも受け取れる姿勢を示してしまっています。現状、ウクライナは NATO 加盟国ではありません。プーチン大統領からすれば、アメリカは NATO 同盟諸国の防衛に関しては積極的に介入してくるだろうが、ウクライナは 非、NATO、加盟国であるウクライナに侵攻してもアメリカは来ないだろうという考えに至ったとしても不思議ではありません。経済面で言えば世界第一位のアメリカが仮に完全なる敵に回ったとしても世界第二位の中国は自陣営です。アメリカの制裁にさらに意味を持たすのであればそれは世界第三位の日本による制裁が どういう内容なのかということによるでしょう。その状態で岸田首相はウクライナのクレバ外相が不満を抱く程度の制裁しか発動しなかったわけです。プーチン大統領にしてみれば、北方領土を不法支配している相手である日本が、なんだ、案外怒ってないじゃないかという気持ちになっても不思議ではありません。 世界第1位と第3位が揃って弱腰。第2位の中国は自陣営。プーチン大統領はある意味安心して先端を開いたのではないでしょうか。冒頭でも述べましたが、世界が新たな秩序に向かって動いているのはもはや疑いようもありません。そしてその新たな秩序がこれまで通りアメリカ中心である保証はどこにもないのです。 アメリカが世界で一つのスーパーパワーの座から滑り落ち中国ロシアを中心とした世界秩序が生まれてしまう可能性も決してゼロではないのですその時日本及び日本人には生産極まりない未来しか待っていないということはこれまでの中国ロシアのやり方を見れば一目瞭然ですその重大な軌道に立っているときに 日本を引っ張るリーダーが岸田首相とは、ウクライナから話は逸れてしまいますが、岸田首相は経済政策においてもかなりおかしいことを言っており、日本経済を危うく仕掛けているのです。21日の衆院予算委員会において、岸田首相は、資本主義というものは関与するステークホルダーそれぞれに資するものでなければ、 持続可能なものにならないという観点から考えた場合に、株主還元という形で成長の果実などが流出しているということについては、しっかりと受け止め、この現状について考えていくことは重要であると認識していると述べています。真意は別のところにあるのかもしれませんが、岸田首相が諦めていないと噂される、金融所得課税増税と合わせて考えれば、 株主への還元を抑え、税金として絞り取ると取られても仕方ありません。岸田首相は株式会社とは何かということも全く分かっていないと言われても致し方ないでしょう。ロシアによるウクライナ侵攻という暴挙を目の当たりにしても、強い非難しか口に出さず、追加制裁に全く言及しない。来るべき新しい秩序についても、 全く考えが及んでいないとさえ思えてしまう。極めつけは株主ということを全否定するような発言をして、海外投資家も国内投資家もことごとく逃げ出すという事態も引き起こしてしまう。このダイナミックに動いている世界で、しかも未曾有の出来事とも言える危機的状況に直面している事態で、本当に岸田首相に日本の未来を託していいのでしょうか